世界の皆さん、こんにちは。アノニマスのゆっくりセックは、2年にわたって協力しましたながら多くの課題を乗り切りました。キングストーキング、侵入、プロパガンダ、デマなどを含む S タグの攻撃に耐えました。しかし、ゆっくりセックは確かに無敵ではありませんでした。実のところ、ゆっくりセックの打開が分裂です。 意図的であろうとなかろうと、分裂がゆっくりセックを破壊しました。そう、多くの愚かな間違いなされました。そして、その結果、いくらか間違いが多大な傷つける原因になりました。我々は傷を癒さなければならないで、お互いを許しなければならないで、やり直しなければならないで、協和していなければなりません。さもなければ S タブが勝ちました。 私が結果を経験してことをとても恥ずかしく思います。私が我々はこのことから学ぶことができると思います。我々はお互いに裏にまたは憎悪を抱くべきでない。そして無情になってはなりません。なぜならば無情なものに目できません。うまくいけば 我々の関係を再構築できて、共通の目的を達成できます。我々はあのみます。我々は大軍です。許しはします。忘れないけど、我々を待ち受けなさい。ごゆっくりどうぞ。